夜の街眉石ケかれのランプどこから来たのよ見すぼらしいねねうちにほいで温めてあげるよ今までよく頑張ったよねここらで休んでみませんかゆっくり話をしませんか